はい、こんにちは、えー。このビデオは、和歌山県中部の有田川町というところにあるみかん畑の中を通る細い道を車で走った時のドラレコの映像です。 え、これ取ったのは去年の5月でして、もうみかんの収穫が終わった後なんですよね。<笑>なのでみかんは出てきません。すいません。ですが、えー、不定地はなかなか面白いと思うんで、ここにシェアしたいと思います。この道の幅なんですけども、だいたい 1.6 メートルから 1.7 メートルぐらいですね、平均すると。えー、この辺一帯が有田みかんという和歌山県の特産品で昔から捨てられていることは皆さんご存知だと思うんですけども、有田川町っていうのはしばらく前に、木び町、金谷町、清水町っていう3つの町、 が合併してできたんですねでそのうちの清水町っていうのはあの有名な荒木島の棚田があったりだとかあと源平合戦で負けた平家の落ち虫が逃げてきて住んだとこだったりとかしてそういうことでも知られた土地です<音楽>これはみんな文集なんかなここらになっこれは持ってでここによなそう、うん 今のののの叔父声なんでですすけどねさっき映っきてたのはデコポンといいう品種の木らしこの石壁がねまたええ感じでしょ。 まあ、これに映ってるみかん畑っていうのはたまたま住宅のあるところに一緒にみかん畑もあるでーっていうやつなんですけどもみかん畑って大抵こう山の斜面に作ってるんですよねでそれもちょっとお見せしたいので携帯で撮った映像をどうぞ<音楽>はいでは再びドラレコ映像いきますしかしおい あの狭いな狭いですね<笑>いや狭いなって こ, ここすん知らんかったんかい<笑>